あート10時の公式インスタグラムが10日までに更新された。同ドラマは、非常な運命に必死に抗い、奇跡を起こそうとする3人の姿を中心に、実力派俳優たちが大切な人を思う心の機微を紡ぐむむ。脚本家、足立直子氏が完全オリジナルで、切なくて温かい、ファンタジーラブストーリーを描く。公式インスタグラムでは、もふもふな2人、この日は極寒の中だったので、 しっかり寒さ対策をしてロケに、吐く息もし、ローク、大変でしたが、それでも、金ドラ1 0日の現場は和気あいあいですと投稿し、ダウンジャケットをフードまでしっかりかぶり、仲良く寄り添う井上真央と佐藤健のオフショットを添えた。ファンからは、もふもふのお二人可愛 い, いです。オフショありがとうございます。距離感エグい、なんじゃこのお似合いカップル、撮影、本当にお疲れ様です。二人はもちろん、